サーキットブレーカーズインパーキングレーキチェックアリセット飛、はい、行前点検完了ラダーペダルセットシートベルトセット、えー、ドアクローズチェック、えー パ, ーえー、パーキングレーキオン前気後方機オフ確認、えー、燃料シャットフバルブオープン操縦系統チェック ブレーキチェックアンドロック確認ード系ージ4フィートセットプラインポジションチェックチョ、えークなし、えー、スロットで 2cm オープン、えー、クリアー ス, タースイッチオン横。えー 電, 量残量55 電, 圧電流イングリーンチェック、はい、イグニッションはいコンタクト Победу через Тарфас. よいしょ。